皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月16日、今回のナスガルドは、お金がいっぱいもらえるセットですね。7万ゴールドくらいにはなるのではないでしょうか。試しに魔法使いで乗り込んでみましたが、2分かかりませんでした。ナスガルドの最速タイムはどれくらいなんでしょうかね。 マンマの塔のサポマ剣士は、カマがいいか片手剣がいいか問題ですが、やはり私の環境だと片手剣が良さそうです。安定度が違う上に、片手剣の方がポイントも稼ぎやすいみたいです。ただ、どうやっても4の祭壇の完全制覇ができないので、バージョン6になるまでまったりします。レベルもカンストしていますので、副引き剣をもらうスタイルに変更です。1の祭壇をあと1回やって終了です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。